の時ゴーッと見せるれーッと見せるスーッと見せるゴーッと見せるゴーの時間が宴の始まりだナンバーーッと見せる私の新たな力オーララサンクチュアリー ナルこれが劣風の剣だスラッシュテンペ咲き誇れ花の守りをここにフラワリングヒール助かる止まっていつまでもつか。宴の始まりだナンバーバーバロン 私の新たな力は、はオーララサンクチュアリー宴の始まりだナンバーバーバロンやるじゃないか一気にいくよトロピカルスラ<タ>ッシュその着地ゴットいっちゃういつまで持つかなチリ<タッ>になるこれが楽風の剣だスラッシュテンペスト のこってるなかてスラッシュ・テンペスト 私の新たな力オーロラサンクチュアリー助かったしねぇここ宴の始まりだナンバーババロン咲き誇れ花の間フラワーリングス一気にいくよ 宴の始まりだ。ナンバーワン バ, バロン。やった。不になる。これが略の剣だ。スラッシュテンペスト。かっこいいな。やった。今度は行っちゃう。先輩がいつまでも来たの。今もっと。私の新たな力オーロラさん口割り。 ありがとうもっと一緒だの時間だ宴の始まりだナンバーガバロンやるぞ先ほどれ花の守りをここにフラワリングヒールまでも使うのだが知りなれこれがエフの剣だスラッシュテンペスト一気に行くよ はッ止まってはさまいしいつまでもつかう宴の始まりだナンバーバーバロンすごいな今度もいっちゃう私の新たな力 ナンバ ー, ガーバロンスイちゃんも一気にいくよトロピカルスラッシュシミナルこれがレ風の剣だスラッシュテンペスト咲き誇れ花の守りをここにフラワリングヒール助かる